えー、社人党の福島の一番あり得ておりますのでお願いいたします、えー、どうも皆さんこんにちは、えー、そして今後さんどうも本当にありがとうございます、えー、というのはあの、えー、もし二人いれば一人は国会に行って一人は辺野古に行きたいと私自身も思うんですが、えー、今日まああの話を聞きながらあるいはやはりこの違法性法というので法的根拠がないじゃないかとか道路なども根拠なく作ってるじゃないか、うん これが本当に大丈夫かあるいは産後の異常に移すことについて知事が許可しなくてどうしてできるんだということを含めきめ細かくまだ国会の中でも質問したり質問収支を出したりしたいと思いますで今日がその、まあえー、一つの行政交渉なのでそこで少しでもやっぱり防衛省自身に自分たちは違法行為やってるんじゃないか問題があるんじゃないかということもあのこう理解してもらってそれを国会の中でさらに 折り展開していくことをまあ、しっかりあのやっていき、辺野古の、えー、新基地建設をとにかく止めていくという決意をあの申し上げます。まあ、共謀罪であの法務大臣答弁できないですよね。私そ決裁委員会で質問したんですが、全然答えられず答えられないというニュースにならなくて答えると多分ニュースになるのかなと思うぐらい、まあ、ひどい状況です。まあ、この強行罪今井戸川さんからもありました。けれどもえー、まさに共謀罪沖縄ターゲットですので、これを止め。たい 安倍総理が憲法9条3法を入れると、これはもう9条を叩き壊すという、9条破壊ですので、えー、まさにこのこともさせないために、しっかり頑張っていきたいと思っています、でも、専門的な現場の正確な情報を私たちが、あの私が知ることができて、あの本当に感謝をしています、これをもとにまたさらに頑張ります。えー、頑張りまししよろしくお願いいたします。